神奈川県川崎市桜本ふれあい館桜本こども文化センターには多様な国籍バックグラウンドを持った人々が集います在日コリアンや多くの外国籍の人々が暮らす桜本では昔から地域の人たちと多文化共生のまちづくりをしてきたという歴史があります。ラッパーののさんは一時は時 IT 企業を立ち上げ川崎から遠いいていましたが 今は週に1回、ふれあい館の高齢者事業であるリマダの手伝いに訪れていますラップー的には音も同じであの意味も似てるなっていうことですごいテンション上がりましたね。<笑> When I say AGI, you say BABY a AGI! a AGI! 今日はそんなふにさんにラップに対する思いや在日コリアンとしてのアイデンティティについてお話を伺いました はい。ということで、早稲田大学韓国学研究所と、そして、d i a l o g ォー・ for People が共催でお送りしてきました、カルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回第4弾ということで、お迎えしたのは、ラッパーのふにさんでーす。ありがとうございます。本日も、私、安田なつきと、そして、早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンムクです。よろしくお願いいたします。は この二人とともにフニさんのお話を、えー、今日は聞いていきたいと思います。よろしくお願いします少しゲストのキャラが変わりましたね。そうですね。毛色がだいぶ変わった感じでした。<笑>そうなんです。あの訴えかけたいことがあるときはカメラに直接お願いいたします。お願いいたします。<笑>あの最初からこのシリーズを展開する上でフニをお招きするっていうことが僕の中での史上命題だったんですけども、4回目お招きでき て, いでいてついに実現。実現できありがとうございます。ありがとうございます。 もともと、京、は、本、い、さんとふにさんとのつながりはどこから最初の出会いは2007年のピースグリーンボートっていう船旅、うん、日本と韓国の市民活動家が集まって2週間、うん、14日間だと思うんですけども、はいえー、と横浜から出発して八戸、そしてウラジオストク、うんえー、それからサハリ、ユジノサハリそ、ね、それでプサン、門司、えー、港に戻るっていう旅仲間です。 はい、なるほどまあそこでいろんな語り合いをしていやーめちゃくちゃ濃かったっすねウラジオストックで夕日を一緒に見たのいやー覚えてます覚えてますあのちょうどあのまあショートクルーズって言ってざっくり言うと日本側からの参加者、はい、それから韓国側からの参加者でどっちも経験してるっていうか日本生まれだけど韓国育ち、うん、日本生まれあだけど韓国育ちのところもある、うん、でどっちのボーダーも こう超えてる人っていうのがだいたい300人中 1% いなかったそうですね。で僕はその時はえっと子供養生子供学校って平和学校みたいなところがあって、うんうん、そこの学校の先生みたいな形でまあ名ばかりでしたけど、うんうん、子供たちと一緒に遊ぶっていうバージョンで来てて。うんうんうんうん ええ、ふうには、あの、お話でると思いますけれども、うん、若い時の活動、のユニットの。けいぴっていうラップグループを、その時やってて、はいはい、まあ、その時の、水先案内人として、ふえに呼ばれて。水崎案内人って、まあうん、まあ、こう、まあ、講師みたいな形、ね、パフォーマンスをしたり、投稿したり。そ, そ, り、うん、そのふえの中で、ライブをやったり。うん あとはその在日のトークをしたりとかでその中でやっぱさっき言ったとり日本側の参加者で韓国でどうなってるのみたいなで韓国側の参加者はえ日本とか在日でてどうなってるのでそれであのー、サハリンとかあのカムチャッカとかこうラジオって行った時にあのー、僕らも自分自身たちのことはあんま分かってなかったけど僕らは日本生まれ日本育ちだったけど たまたまそのロシアで生まれ育ってるとかあるいはロシアに移動してしまった同胞たちを訪ねてみるっていうタイミングがあってんその時にあのー、どっちも経験してるて彼らはロシアも経験してるしあの韓国朝鮮半島も経験してるって人もいたりあのそういったところでこう片っぽだけで。 向こう側を見てて対岸を見てて、えー、そんな感じなんだっていうことじゃなくて、うん、どっちも行ったことがあるあのクロスオーバ ー, クスオ ー, バー越境をしてきてる人たちなんで、うん、なんとなくこう日本側の参加者だったり看護側の参加者があこんな感じで在ロコリアのことを古良院って言うんですけども高麗人って書いて高齢院って言うんですけどもその人たちのことをあなんかすごいなみたいな感じで見てるのを、うん、なんとなくこう。 人間が上野動物公園に行って<笑>動物園の動物を鑑賞してるっていうような感じに僕が見えてしまってってことは僕らもやっぱ日本で生まれ育ったけどなんとなく動物を鑑賞されてるような感覚なのかもなっていうふうに思った時に、まあ、隣にチャーハンがいたり隣に木本さんがいたりして「俺たちって何なんですかね?」そうそうそうみたいな話を。 2007年ぐらいにした思いがすごくあって僕ももうちょっと若かった時代ですなるほど<笑>ちょうど今僕38ですけど多分それが34 と, とか3とかだった34歳だったと思いますもう15年近く前っていうことですよねそうです2007年あ っ, った頃だから年下だったってことですよねそうそうそう<笑>で僕は彼と会うのはその時初めてだったんですけど、うん、えっとあるドキュメンタリー彼がこの「 アイデンティティとかについて考えるドキュメンタリー、先ほど出た、あの、はい、あのフジテレビのライブの、はい、ノンィフィスの在日親約を2回にわたって収集中されてましたよね。はい、で, ねで、それをもうすでに見ていて、会いたい存在だったんですよ。だから、もう本当に実在するんだってことで、僕の方がもうラブコールを送ってたというような立場ではあります。そうなんですよねで。そういう流れがあって、まあ、その、サハリンとかで、あの、コロインっていうか、その、 越境した人た人ちっていうことを通して私たち自身もまた考えられてでその後ときょんさんはあの宗教大学とかいろんな大学の時にあそういうふうにちょっと大学の授業手伝ってくれっ て, っていうことがあったりとかチャンネル手伝ってくれってことがあったりとか。あ ラッパーさんだからか、はい、こうジェスチャーの範疇がめっちゃ広いなと思って見てました。<笑>そう言葉じゃ足りないと思うし。なるほどもう溢れてい あ, <笑>あと<笑>大学の企画でも東京に僕が戻ってきてからも、うん、学生っ言ったちと即興ラブ。 うん、を作っってもらったりとかですね、うんうんはいはい、まあ年に1、2回はいろいろと、早稲田の方に来てもらって、あそういろ、ね、んなことをしていますね。変な話、その自分ラッパーっていう肩書きではあるんですけど、そのラッパーってどうしてもイメージで言うと、その悪いとかうん、しかも川崎なのでそなは、川崎そうめっちゃヘルとか食べてたりとか、<笑>めっちゃこう、うぅーって感じで怖いなってイメージがあるんですけど、割と自分はそのマルチな形で、 ラップってものを伝えられるのは例えばキョンクさんっていうチャンネルがあって、うん、まふ、あ、うにアカデミアの場でちょっとラップを通じて越境してみてくれないかみたいなことがそもそもベースとして越境っていうのが僕らの中にあるので、はいはい、あ, あの感じですねみんなをちょっと外の世界に連れ出す感じですねわ、うん、かりましたいきますみたいな。 大変申し上げるのがこう遅くなってしまったんですけれど、はい、今日はこの場所、配信している場所のことについてもちょっと、ねね、触れていきたいと思うんですが、ここ、川崎桜本のふれあい館というところで、えー、お送りしております。で、フィーさんもね、ちょっと小さい頃から、はいはい、あの縁のあるところだったと思うんですけれども、はい、ふれあい館、どういうところなのかっていうこと、を伺ってもいいですか。 自分的にはその学童保育だったっていうか、学校が終わった後集まる場所、はい、その時ロバの会とかって兄貴が行ってたりしたんですけれども、まあ、地域の子供文化センターみたいなイメージでありましたね、最初はですね。はい、でただ、自分が住んでる地域の子の文化センター、めちゃめちゃ行くタイプの人間かって言ったら、そうじゃないんです。その、なんて言ったらいいですかね、そのちょっとシャミと前で、あのー 不良じゃないんだけれども、ども文化センターに来てる子たちに、最近調子どうみたいな感じで、上に聞きにくる調子いいやつぐらいで、<笑>めっちゃども文化センターでどっぷりお世話になって、あ、フ不カ感ありがとうございますっていう絡み方じゃなくて、そこにそういう絡み方してる人たちに、あ、どうフ不カ感調子どうみたいな感じで、<笑>それも、なんて言っんですかね、片足を突っ込むじゃないですけど、あんまりべったりにならないぐらいだったんですよ。 でも最近、その自分の地元川崎というの出て例えば世界のスラムを放浪するタイミングとかがいろいろあったときに特に2015年ぐらいトランプ政権確立するちょっと前ぐらいってニューヨークに行ったんですねそこで川崎のふれやい観のヘイトスピーチのことだったりうあのニューヨークにいるのに川崎のヘイトデモとかいうことが渡ってきたんですよ。 やべえな俺の地元超頑張ってんじゃんみたいな感じ で,、うん、でしかもそれがもともとすごいディープに関わってたっていうよりすごい車に構わえて、うん、あのここには取り込まれないようにしますんでみたいな、うん、気持ちでいったこの街僕はいつか抜け出すんでみたいな気持ちでいった町の施設がすごく頑張ってるっていうことが、うん、あ外に出て自分の地元の偉大さニューヨークで今感じてるみたいな。 うちの地元ってやっぱすごかったんじゃん。ってことをここにいた時はわかんなかったけど、外の世界でニューヨークでここまで伝わってくる。これってやっぱり人種差別とかと戦う最前線であったんじゃないか、みたいなことをここでやった。思えなかったんですよ。外に出て分かったっていうことなんですよね。なるほど、はい、そんな立ち位置の振れ感に。最近はちょっとずつリスペクトっていうか。あまりにも自分のコミュニティの温かい部分。 をこうあんま感じられなくてしがらみっていうかその家族っていうか何ていうかこうちょっとしがらみに感じちゃうなっていうようなところだったのが逆に外で自分のコミュニティがいやすごいパワー持ってたんだっていうことで逆今は勉強させてもらうってつもりで出会い直すっていうかそうじゃなかったら多分出会い直せなかった。 でもふるさととしての川崎を確実に外に出ることで体感したっていうか、はい、もう確実につかんだってことだうか、ね、先ほど、うん、この収録がある前の売り、うん、マダンの企画っていうのは、うん、僕は本当に体がしびれたっていうのが、うんまあ、あの率直な<笑>こういう感じのそうですね、売り<笑>マダンって多分あのご覧になっている方初めて聞くと思うので、うん、どういう取り組みででどういうふうに。こう 参加するようになったのかということも伺っていいですか。そ、え、う、っと、売り物の取り組みっていうのは、まあ、自分を共同学習者っていう形で、うん。こさせていただいているんですけども、売り物なんていうのは、まあ、売りっていうのは私たちのっていう意味で。マあ、ンんていうのは多分庭っていうことだったかな、まあ、こう車座になってみんなでっていうイメージだと思うんですけど、そこで多分。あの。 おそらく昔学校に行く機会がなかったりとか、まあこう移民で渡ってきて敷地がままならないままで生活してきたけれども、改めてこう敷地に触れて、こうのを書くとか、絵を描くとかっていうことに触れてみるっていうことをサポートさせていただくっていう立場で参加してるんですけれども、一番最初は、あの、変な話、ラッパーなんですけど、やっぱもうできなくて、っていうのももう自分のことを歌う、 いいううののが基本ルルールっていうか自分の出自っていうかそのやっぱ言葉を出すのにあのー、原稿を読むとかってことがあんまないので自分の心が動いたことを心が動いたよねみたいなことで書いてそれを心が動きましたって言って表現をしていくことって毎日365日エブリィでできることでゃなて、ね、<笑>できないっていうか。うん むしろ一生に一回できますかっていうような世界だと思うんですよ。作品を作るっていくことって。でも、それをやっぱやり続けるってそれぐらい大変なことで、なんで売りまだにそうディープに入っていったかっていうと、人が言葉を発する時にどういったものが必要かっていうことを考えるようになったんですよ。つまり自分が物事を発信できなくなっていったんで、じゃあ人が何か物事を語る時にどういうコンディションが必要なのか。 いいうことを自分自分身が考えていったんですよそれは人にやっぱ認められて悩んでんじゃねえよめちゃくちゃいいじゃんお前って言ってもらうことによって自分の思ったことがはけた、うん、そうなんだったとしたら今まで自分の人生ってひどかったんじゃないかなってなんかもう日本に渡ってきてあの人に言えないような商売もいっぱいやってきてでもう男と同じようなアルバイトもいっぱいやってきてでも肩も全然あがんない 状態で絵を描くみたいなハルモニーがいたとして多分外に出なかったら自分の人生って本当最悪だなみたいなことを自分だったら思っちゃうだろうなってそのっていうのも自分がやっぱラップやってて出せなかった時間が多かったんで誰かが「いいねいいね」「いや次の悩みとかってすごいいいんだよ」みたいなこと言ってくれたことによって出せたんだったとしたらハルモニーたち の, その生きてきた。 もの自体がやっぱ作品だったとしたら、めちゃくちゃいいじゃんって言わないとみたいな気持ちになったっていうか、それをめちゃめちゃ言うことによって、ルモニたちが何を言うのかっていうことがすごく気になり始めたんですだから、一番最初ラップをやるときっていうのは、どうしても怒りのエネルギーが出発だったので、なんでこんな日本で生まれたんだとか、生まれたくて生まれた人っていいのみたいな。俺生まれますって言って生まれた人いいのみたいな。 誰生生ままれれたくなくなて生まれてるんじゃんこの世の中に生まれ落ちちゃってるじゃん。生まれた後にしかも優劣とかが決まってて、うん、でお前もこういうカードで生まれてるからこういうこと聞いてください、ね、しかも年齢折々下だからさとかってなっちゃうと生まれたくて生まれたわけじゃないのにまあ仕方ないから生まれてやってきて生きてやってやるけどなのにもうルールがすでに決まっててしかも年齢が下だからそれなりな感じで生きていかなきゃいけないんだっていうことに。 すごくくムカつく俺在日コリアンで生まれたくて生まれたわけじゃねえのにそういったレールに乗ってるのがムカつくみたいなところの互いのエネルギーが一番最初のラップの流れだったんです自分の。それがある程度解消されていった時に亡くなったって言った時に俺がそのみんなに認められて出せたんだったとしたら。 まだ出せてない人たちいたんじゃないかなっていうか、で、それがなかったことにされるかもしれないんじゃないかなっていうことがあったとしたら、うん、他の人はわかんないかもしれないけど、まず俺は見たいっていうか、俺は知りたいみたいな感じで、 いやもう大先輩の話聞きたいですみたいな気持ちで最初はまだにとさせてもらったってい う, かうんなんか最初のそのラップに対する反応とかはどうだったんですか、はい、その反応にすいやーやっぱり最初は 何, 何, 何なの<笑>うかう海線山線じゃないけどもやっぱ地域で育ったからっていう顔だけで来ては難しいところがありましてあのー、やっぱり最初は変な子来たなってい う, う<笑>扱いを受けてたんですよ。で 自分は、まあ、今だいたい半年弱ぐらいのお付き合いになってるんですけども、とにかくやっぱお話を聞かせてくださいとか、あの、金物のこともっと知りたいんですとかっていうのは、もう全然先の方にあるなと思ってて、うん、あの、どういうふうにしたかっていうと、もうとにかく空気として馴染むっていうか、そのあ、あなたは悪い人じゃないよね。 みたいな感じにするというか、うん、それを最初、やっぱすごい努めて、で、あとは、あの、難しいんですけど、まあ、肩もんだりとか。 ただこう人の話を聞いてるだけだったら俺もったいないなと思っちゃったりするんでリラックスしながら話聞けばとか思う気持ちで問題とかで体触るとやっぱりあこういう生き方してるのかなみたいな感じが分かったりとかだから変な話ラッパーってじゃあラップしてみてよみたいな話になっちゃうけど言葉にする の, 言葉 に, するのにすごい時間がかかってでその言葉にするのにはやっぱり自分の心をすごい使わなきゃいけなくて感情を使わなきゃいけなくてでその感情を作るにはやっぱり触れないと いけなくてでそれは物理的に触れるっていうよりもあ心に寄り添わせていただきますねみたいなノリでいないといけないっていうかだから今まで皆さんが思ってるラップの対局に今行こうと思ってましてなるべく世界一腰の低いラッパーで生かしていただければというのがちょっとルーツのことについてもあのお聞きしたいなと思うんですけれどもともとこの桜本は6歳、はい。 までいらっしゃってつ、はいることう で, す、ね、ですかね。はい。えっと、本当細かいですけども、はい、私の父親は在日コリアンの二世でして、うん、日本生まれ育ちで、あの朝鮮語韓国語を話せない。うん、母親っていうのは1980年代の労働資本が必要の時に、あの入管がこう、うん、外国人来てください。その代わり なるべく、どこの外国人っていうわけじゃなくって、日系人とか中国とか韓国とか、近めの外国人来てくださいって開いた時期に、母親来てまして、それで国際結婚をしてっていうか、まあ、同じ国籍なんですけども、事実上の国際結婚なんですよ。なんで、お互い同士は意思の疎通ができないっていうか、思いっていうか、母親はハングル、韓国語しか話せないので、あの、日本語がわからない。父親は日本語しかわからないので、何言ってるかわからない中で、まあ、 子供が生まれてってっいう形なので自分はやっぱ在日コリアンって一口に言ってもいろいろあると思うんですけども 2.5 世って言ってましてそれやっぱこうどっちつかずだっていうことをそのポイント 2.5 っていうことで表現してましてでここの地域で生まれ育ったんですけれどもここはいわゆる要はトッみたいな行政トッみたいなイメージっていうか商店街もすごく。 道が売ってたりとかあのそういう形なんですけども引っ越しで隣の町にあの引っ越したんですけどもそしたらやっぱりもうここの地域だと小学校とか半分ぐらいは通称目立ったとしても在日コリアンが多いとかすごく安心できるっていうか僕だけじゃないってい う, うところが隣の町ってんと僕だけだったんですよ。 あ少なくとも把握できる限りる把握できるだけり僕だけ で,、うん、で そ, そんなにこう距離ないですよねそんなないですでカルチャーがそんなに違うそんなないで す, もの な, んです、ね、なので自分もすごくショックを受けまして、うん、でもあの今回の売リマダムとか来た時も同じですけど逆に何て言ったらいいんですかねその新しい社会に入っていくっていうそのトレーニングっていうのはすごく多かったんです、うん 例えば地域に引っ越すとかもありますし、あとは4歳から5歳の時にうち私4年兄弟なんですけども、4歳になったら兄弟4人ともそれぞれがあの単独で母親の祖父祖母の田舎の漁村で1年間育てられるって訓練になるんですよ。超スパレたなんですよ。<笑>マジでで騙されて連れてくるんですよ。あのなんかオレンジジュースもらえるから空港行こうかんみたいな。<笑> オレンジジュースもらえるのオレンジジ行く空港みたいな オ, レえオレンジジュースで釣られるんです よ, ですよ<笑>オレンジジュースで行くみたいな感じ で, で気づいたら「韓国ついてる」みたいな感じな何ここ?<笑>」みたいな感じになってでこう行くんですけど日本でやっぱ「お前は朝鮮人だから朝鮮人の魂忘れんなそれ育て」みたいなそういった育て方だったんですけれども、うん、4歳なりにその自分の田舎の漁村に帰ったら。うん あ英語のわはねって言われて、はい、英語って何ものは日本、うん、あっのは子供なんですけど、うん、日本の子が来たねっていうふうに言われてそこでもう4歳なりに「俺は日本人じゃない日本の子じゃない」って思ってたんだけれど、うん、もそれ伝えられなくてなるほど日本の子じゃな い,、ね、う い, いそううゃ俺は朝鮮半島持って育ってるのに日 本, 日本の子じゃないぞって思ってるけど同胞たちにいや「日本の子来たね」みたいな感じでそこそこでソフソフ育てられるので。 もうそこで一発で決めるわけですよ。もうカルチャーショックなんですけど、絶対誰の言うことも聞かないって。親も、親の言うこととかも絶対聞かないみたいな。だって嘘じゃんみたいな。俺朝鮮人で育ってといて、ここで規定されてるみたいな。で、ハイとかハ面おじいちゃんおばあちゃんが言ってる、あの、言うごなとかっていうのも、信じないみたいな。だから事実ってのはもう複数あるんだな、うん、真実だとかってみんな言うけど、事実が複数あるだけだ。 じゃあ俺は何を選ぶっていうとこをもう4歳で決めてて、へもう誰も信じない、うん。あの、聞いてよければ、あの、すごくやっぱり民族教育厳しい親御さんたちだったと思うんですけど、はい、やっぱり、あの、日本の公立学校に通ってて、うんうん、民族学校には行ってないっていうのもまた何か選択が。 あった、ね、これはほ、ね、ん超細かい話になりますけれども、はいはい、ロングストーリーショートお<笑>、はい、<笑>願いします父親は総になったんですけれども母親と結婚するために国籍をやっぱ韓国に変えてで あ, あので日本の学校行くって形だったのでそれは兼ね合いもあったんでしょうねなるほど父親のお姉さんは朝鮮学校出たんですけれども父親自体は日本の学校だったんですねだからすごく僕も複雑だなと思ってて何かルールがあるわけじゃないけどで そんなな感じですねなほ、うん、なんかあ の, のさっきね話にも出たあのノンフィックスはいもう私見させてもらったんですけど、はい、家族のことを、うん、でそこでやっぱりその日本の公立学校に行ってでしかも桜本から引っ越した後は、うん、少なくとも自分把握、うんうん、できる限りは自分しか在日留がいなかった、はい、っていうことで、はい、やっぱりすごく名前の言葉尻をこう取られてこう。うん からかわれたりとか、うん、やっぱりそういう経験も小学校の時っていうのはやっぱり積み重なってきたような感じですかね、はい、めちゃくちゃありましてですね、うんうん、あの「カクチョウフン」っていう名前なので「うんうん、カクチョウの分は獣の粉だ」っていうことでまあ、いじめられたわけなんですけどもそんなん「歯獣じゃねえから」っつって終わりの話なんですけども結構体がでかかったのにやっぱ食らっっちゃったわけです、ね、だからラッパー的に思うけどやっぱ心を打ち抜かれたんだな 言葉って強えなっていうのをやっぱ体で感じてまして、うん。で、やっぱ体でかかったの家に帰って泣きながら、なんで日本で産んで、なんで朝鮮の民族名付けたんだってことを親にめちゃくちゃ言って。うん、で、親がやっぱあのー、変な話、戦う人だったんで、い学校行こうかってって、学校行って、その当事者とあの対話をして、うん。で、結局変な話なんですけど、 僕をすごくいじめた彼もその次の年5年生で下のクラスになって実は彼はすごくかぎっこで、うん、両親がほとんど家にいなくって、うん、割と僕がそこに家に行くようになって「俺兄弟四だ人だから部屋ねえからさ」っつってその子の部屋で過ごすようになって割と親友になってったっていかだから僕は民族だから同じ同胞だねとかっていうことよりは何か足りないとか何か起こったものを こうちゃんと向き合ったときに何か見えてくるかもしれないっていうのはやっぱ体験してるるんですよ、ね、なるほどな、うん、あの私がすごくドキュメンタリーの中で印象的だったのが、はい、あの私も言われた経験があるんですけれど例えばそのマイノリティだから努力をしなさいみたいな、うんうん、多分親御さんの価値観とこう自分のこう価値観とのこうズレとかぶつかりっていうのもこうたくさんだったと思うんですけど。はい その例えば私が言われたのはこうあなたが例えばあのいいことをあのしたとしてさすが在日の子だねとかさすが母子家庭の子だねとは言われないけれど、うん、何か悪いことをした時に、うん、ほら在日の子はとか、うん、ほら母子家庭はって言われるだから努力しなさいってこう続く、うん、それに対してすごくこう反発を覚えてたシーンっていうのは私はすごく印象的だったん、うん、あもうそうなんですよ。よでもそれはやっぱり もうすごく今だから感じてるんですけど、母親っていうのはやっぱむきなしな状態で日本に来てまして、うん、本当に痛いって時に痛いとは言えなかった人だと思います。セカジュネレーション的にもですね、うん。でも僕はやっぱりその上にいる世代なので、すごくおかしいなこれとか言って言えたりする土壌があるんですけども、うん、あの母親とも言えなかったな。あるいは今、移住労働で、 与えている人でままならない言語が、人はふざけんなって言えなかったりするなと思った時に。んなんか、自分は恵まれてるんだってすごく思っていて。その、与えられているポジションで、何をやっぱはかなきゃいけないかなとは思ってます、ね。から、母を頼む大変だったんだなって。ああ、ね、なんか、そのあたりもちょっとね、ドキュメンタリーで描かれているところですけれど。その、さっき言ったみたいに、その、こう、言葉のこう、えぬく力みたいな、うこう。 くやっぱりこう心臓をにくぐらいのこう力があるっていうふうにおっしゃってたと思うんですよね。うん、でそれをやっぱりこう違う力にこう変換することができるのがある種ラップでもあるのかなと思うんですけど。うんはい、なんかラップはそもそもも、うん どういう風にこう出会って行ってみたいな、はいはい。自分はやっぱり、その若い頃からボーダーを超えるっていうようなことが多かったんで、やっぱり自分自身は何者かっていうことを問われるタイミングが多かったんですね、うん。だから、自分は何者であるっていうことを口にするとかっていう表現するタイミングが多かったし、トレーニングが多かったんで、あのー、ラッパーになってたとは思ってるんですけど、ただ？ それが何者かっていうふうに喋れるまではすごく時間がかかって、問われるタイミングが多かったけれども、そのフォーマット形式がどれにしたらいいのかわかんなかった。それは例えばピアノだったり絵だったりしたのかもしれないけど、習字とかもなされたけど、部屋真っ暗にしたんでやめさせられて、これどうやって思ったことを表現したらいいのかなと思ってたんですよ。それを14歳ぐらいの時に、 通ってた教会の不良の先輩が、お<笑>前<輩が><笑>、ね、この CG 聞いてみろよって渡されたのが、ね、ま あ, あのラップの音楽でして、ではっきり言って何言ってるか全く聞き取れなかったんですよ。何言ってるか分からなかったんだけど、その熱量がすごくて。で、自分がそれにすごく背中を押された理由っていうのは、なんか意味が分かるとか、意味が分かんないとか、いいメロディーだとか、いいメロディーじゃないとか、うん、そんなことはどうでもいいんだ。 とりあえず表現してごらん」っていうふうに言われた気がすごくしてそれ、うんうん、はくしくも同じ同胞じゃなかったっていうところがすごくらそそ強調しては大変なんですけどもつまり同じ同胞だよねとかいや君ほとんどもう日本人じゃんとか、うん、そういった言葉なんかよりもすごく表現をするんだ今誰もいない誰も分かってくれないかもしれないけどでも本当にこの感情あるみたいなものに出会っちゃった時に。 いいんだこれでみたいなだから俺日本人なんだろうか韓国人なんだろうかじゃなくて「わかんねえよ」でいいじゃんっていうことがラップに教えてもらったことっていうかこうやってラップの世界がすべてそうなのか、うん、彼の独特のその生き方なのか僕の中では十分わからない部分があるんですけども、うんはい、彼の今の熱量感情ですね この言葉に置き換えていくっていうことがすごいんですね。でそれも、うん、あの準備の期間いろんなアーティストを、うん、あのかけてやるかもしれないけどあの即興ラップをみんなのラッパーができるかどうかもわからないけども、うん、彼がこう怒りや喜びやその感情を吐き出すあるいはもうあの、うん、湧き出す汗が止まらないかのような言葉が流れてくる瞬間っていうのがすごくて。こ、うん、これは多分この生き方が どういう形でこう言語化されていくのかっていうのがすごく不思議で仕方ないっていう感じです。ううそうなんか、あのー、なかなかこうラップをやったことがない側からすると次から次へとこう言葉がさっきもこう京都さんが言ったみたいに汗が吹き出るようにこうう湧いてきてそれをやっぱりビートに乗せられるっていうのがうもう尊敬のまざ雑誌でしかないっていう。う そうですねあるんですよ ね, そすねおそらくなんですけど街中歩いててあの信号を渡ってる時に1人でめっちゃめちゃブツブツ言ってる人とかって皆さん見たことあると思うんですけどす、ね、変わんないです基本頭の中でずっと言葉が止まんないんですよであの適応障害って言葉もあるかもしれないけどこの社会に適応しなきゃいけないかよ俺みたいなことをやっぱずっと思っ でそれやっぱちっちゃい頃からなるべく日本のフォーマットに合わせてそれは今言ったらまずいから言わない方がいいのかもしれないってい う, うに思ってたものがやっぱどんどん本当はあれ出ちゃってるそれを出した時にわかるって人はきっといるんだろうなっていうような感じでだからすごいっていうよりは自分も止められないだからある種障害なのかもしれないだけどそれを障害っていうふうにしちゃうことには自分にはできない。 じゃあどういういうに自自分でで肯定すするかアートですラップですって言い切ってみるしかないっていうかそれが自分のサバイバル方法だっていうかあの彼のラップの表現っていうのはある意味で日本のラップ好きの人あるいは音楽好きの人にとっても私なりの見解ですけどもまだリテラシー的に彼の世界観十分追いついてないかもしれないっていうところもあってつまり。あの なんていうのかリリックをそのまま文字にして読んでも多分伝わらないところがあるような気がするんですねで多分彼がパフォーマンスをしてるあるいはそのパフォーマンスを感じること自体が彼を吸収する唯一の方法であってその意味合いとかを無理にかみしめようとすることはいけなくてだからこそ僕 の, その中での国の最大のこうリスペクトの部分は、えっと、自分自身の表現だけじゃなくてみんなを表現できる陸前できる人たちの 行動として巻き込むこれが売り学んでのハルモニたちのパターンであったり、うん、若者たちとのラップワークショップだったりっていうところにあって正しい道を見つけたんじゃないかなっていうふうに僕は感じています。<笑>まあ、い道なんですけどもあるいは教授とか ジャーナリストとか映画監督とか、彼らのその表現方法のフォーマットがもちろんあるとは思うんですよ。で、そこには出てこないだろうなっていう感情が実はあって、あの、もっと言うと頭の中でこれ表現しちゃったら今世の中的にコンプライアンス引っかかっちゃうから、ぐちゃぐちゃぐちゃ捨てるみたいな。で、タイムラインがこう、ツイッターだけど、今これつぶやいたら多分変な炎上しちゃうから、言わないでこうとか捨てちしう。アクセス使わない。あ、いいねがつかないと消しちゃうとかね。消しちゃう。 じゃあその感情はなかったのかって言ったら、いや、ありました、確かにありました、じゃあ誰が消したのあ自分で消しました、自分で消したんでしょう、はい、っていうことなんですよ、でそれを消すわけにはいけないって自分で勝手に思ってる、で、もっと言うとですね、教師とかジャーナリストとかっていのある普遍だったり、心理みたいな、君と僕がつながってるねみたいな、そういった何か。 糸口を見つけ出そうとするっていうかですね。自分ももちろんしようとするんですけども、そこまで追いつけないっていうか、うん、そこまで達観して全部を生還して見れるわけない。今もう渦の中にいるんだから。でも、それは後で考えようって、うん。この渦の中に起こって、うわーみたいになってることは後で考えようと。でもあったことだから。で、3年後とか5年後とかって、うわーってなってるのを見て、多分、この時、 失したたたんだだととと思いいますみたいなことだったりとかでもみんなはそれを隠してるだけど何か知らの発散方法だったり表現方法で消化しな い, いかないといけないと思うっていうかそれがいい食事が整ってればいいってわけじゃなくて我々やっぱコミュニケーションが必要になった特にコロないなって感じるけど出会わないのに出会うっていう方法を取らないと今後やっていけないぞと。 いうふうに思ったときに、これよりまだ行かないとなっていうか、どうやって人と出会うのズームでって。リアルにみたいなところの感覚っていうものを、やっぱ修行しなきゃいけないな。出会わずして出会うって方法をしなきゃいけないなって言ったときに、言葉だって。これは国会とかで使われてる言葉じゃない、うんうんうん、で。 こうどうしても哲学者とか教授とかって金字塔みたいなものを作ろうとしちゃうんですけど言葉ってなんか生きてるんで、うんうん、こ, のこの人間の中でしか通じない隠語とかここでは言っちゃいけないコンプライアンスだねっていうぐらい本当は一人一人にフォーカスしなきゃいけない言葉があるんですよ服みたいにオートクチュールで作られるように、うんうん、でもみんななるべく誰かを取り込んで「汎用あるね」高級の平和だね」みたいなものを打ち立てようとするんで それのメンテナンスに費用とかがかかっちゃうけど、俺はそんなの必要ないん、うん、季節労働者だから、その場に行って、一番最善を尽くしたことを吐く、うんで。それが必要なかったら入いて捨てましょうと、うんうん、ぐらいの感じっていうか、なるほどなそう金字塔を建てるっていうよりは、うんあのー、キャラバンで<笑>、うんま、場所を作るっていうよりは、空間を作るです、はい なんかちょっと話が戻っちゃうんですけど、はい、私が初めてたぶん、ふみ、はい、さんに出会ったのも KP をやってたころで、はい、ちょっと、はい、あの私から説明しちゃうのも何なんですけれど、デュオとしてメジャーデビューをしてた頃だったんですよね、はい、KP っていう名前で、はい で, ねはい、で。その時あのこの前もちょっとお話ししたかもしれないですけれど、私はたまたま知人が在日コリア映画祭っていうのを、まあ、渋谷の映画館でやっていて、ね、その時にゲストで。 実はフニさんがというか KP の二人としてこう来たっていうのが一番最初のつながりだったんですね。はいうすうん、もう本当15年ぐらい前ですね。そうですね。15年。うん、そうだから多分ちょうどこののと同じくらいですね。同じくらい。いらい舞台もやってたんじゃなん。ノーマンズランドとかは僕が大好きな映画の舞台もやってたんじゃないかなっていう。です。ね、い。ゴー、ゴ, ー、まあ、ゴ, ーゴーやってたんですだ。ゴーやってましたね。はい。なんかちょうど私も高校生の時に自分の父がその在日コリアンってことを初めて知って。 ど, どうしたらいいのだっていうなんかアイデンティティの前 で, フ リ, で、ね、フリーズしてるみたいなどう思うって言われてもどうなんかこうそれを言語化するに至ってないみたいな時に KP の2人のそのラップを聞いてあこういうこういう表現の仕方があるんだって結構衝撃的。 な出会いだったんです僕、うん、は、ね、東京タワーとかサランラップとか好きだったなもう出てくる<笑><笑>ぜひちょっと気になる方はあのかこういう人たちに会うとですね<笑>言葉すすごくからなく作られるんですよ、うん、そうだからもうラップしたくてたまんなくなっちゃうんで<笑>残りの時間必ずラップしますんでね、はい、そうなんですよ ね, で, すねでもやっぱりそのキンピーをやっている時もいろんなこう多分葛藤があったんじゃないかなと思って、うん、いて、はい、例えば あのー、この「ルコ川崎」にもちょっと書かれてたことだと思うんですけど、はい、なんか韓国人デュオ現るみたいなこう書かれ方をしたことで後退する違和感とか、うんうんうん、あとはそのラッパーとしての仕事っていうよりもなんかこう在日代表みたいな扱われ方をすることへのまた違和感とか、はい、こうメジャーデビューをしてみてのいろんな。こう 葛藤みたいなものもあったんじゃないかなと思うんですけど、ぜひそのあたり聞きたくてああ。ありがとうございます。やっぱりあの、2002年って日韓ワールドカップだったり、冬のソナタだったり、つまりコリアネタっていうものをつければマネタイズできる時代だったんですよ。なんで私たちのデビューがなんで早かったのかなって振り返って考えてみると、子供たち使って一応羽分けすっか。で、これ韓国ラッパーデビューっていうふうにすれば、 いいねとかフォーズが今で言うと多くつくんじゃないかっていうことだったのかなって考察するんですけどそこにやっぱり自分たちの苦労だったりもっと言うと先祖だったりっていうものの苦しみとかっていうものをこういいねとかで消費されるのがすごく嫌だったっていうか、うんうん、でもっと言うと俺背負いないって俺一人が代表だなんてことは絶対ありえないみたいなだからそのあ ザイシコヤンって不利のことでしょみたいな感じになっちゃうと、すごく怖いなっていうようなうイメージもすごくあったなと思ってました。うん、で、とにかく、俺は俺でいたいよっていう気持ちがすごくあったものに対して、世間は、要はその、ヨン様とか、あのチェジュウとかっていう感じだったので、うん、彼ら的にも、なんつうのかな、その、彼になればいいじゃんみたいな、急に僕ら的にも、 見えちゃったっていうか、日本のマーケットとして、冬のそなたが金儲けでやってますっていうふうに入ってきたものと、こっち人生消費してラップしてんだけど、同じテーブルですかみたいな気持ちになっちゃったところはすごくある。だから逆に言ったら、何度も言ってる通り、その同じ在日コリアンだからとか、うん、同じ韓国人だからとか、同じ同胞だからとかいう、その僕はフィクションって最近思うんですけども、うん、要は、 同じ日本人じゃんとかっていう中でも全然違うっていうことをこうなるべく分かりにくいけれどもそれにチャレンジして表現していくってことをしてます、ね。だから KP っていうのはああいわゆる韓国人ラッパーねみたいな感じにされちゃうとういや生まれも育ちも日本でむしろちょっと 向こううで過ごした時期があっっててととかなんだ一、うん、人の人に出会うことで人間は変わると思うんですけど一人の人間に出会うっていうよりはあなんか一本の映画俺見たよみたいな感じのコンプリート感みたいな感じで消費されちゃうと困る、うん、人とのコミュニケーションツールで一応あれ見ましたよみたいな感じだけで消費されちゃうとギャラっていう気持ちがどうしてもあったってことです。 うん、そうなすごくそのあたりも共感するところなんですけど、うんうん、KP の楽曲多分出会われた頃まだ KP だったと思うんですけです、ね、なんか触れてみて最初の印象どうですかいやもうあのさっきも言った東京タワーとかですね、うん、あのいろいろと人々のなんていうかな都会の中での、ね、無機質な人間らしさを失っていくっていうこととか、うんうんうんうん、サランアップとかもいろいろとこう伝統的なあの曲なんかリズムが入りながら、うん、これをこうかけていわゆる そのその時の年齢で、その時、うん、さっき韓流ブームという話もありましたけども、も、うん、あえてアイデンティティーとかを出していくということは、うんまあ、売れるという戦略は大人たちの中であったかもしれないけども、も裸にさせられるわけですね、うん、だからこの部分って非常に内面的な苦悩がたくさんあったんじゃないかな。うん、いわゆる何ででももかんでも こうコリアネタに戻して還元させないといけない。それが消費として終わってしまうということは、うん、非常にある意味で暴力的になってしまうという問題を今私は考えております、うんうん。なんかそのいろんなこうレイヤーでのこう暴力的なこう消費とかがあったと思うんですよね。でかといって例えばそのワンコリアみたいなこう曲を出そうとしたらそれは政治的だからやるって言われたりですとか、うんうん、なんかこういろんなこう角度からこの まあ偏見だったりですとかこうステレオタイプとかこうそれはこう政治だから政治的だからうんぬん関連っていうところにこう四方八方からやっぱりこう挟まれたり、うん、そういう感覚は当時あったんじゃないかなとこううなんんかを読んでて思、うん、そうでそすね割とやっぱりこう自由に本当に表現できたかって言ったらそんなことはなかったかなと思うんですけども、うん、でもその中でも会話見れるやっぱり 論文とかではなくポップミュージックだったりミュージックの中で自分の出自を明かすとかうそういったそのもっと言うとヒップホップってやっぱ移民が僕前提だと思っててだから日本のヒップホップって割とコスプレっぽいなって俺日本で生まれてる外国人だからあのぴったりだと思うよって思ってたけど自分が現れる前のヒップホップシーンっていうのは移民のことだったり自分はそういう。 ものを持ってるとかっていうことを言う人は誰もいなかったのでー kp がその持つその意味っていうのは本当に移民として、うん、あのー 自分は移民であるっていうことをラップで言えたっていうことはでかいのかもしれないとはやっぱり改めては思います当時の表現は表現ですごくあの、うん、共感するところもたくさんあったし、うん、やっぱり今あのやっている例えば、うん、ワークショップだったりとか、うんはいはい、こう足元からじわじわこう広げていく感じも、はいはい、私はすごく興味深いなと思っていて、うんはい、そのワークショップの取り組みとか、はい、こう世代を超えてやっぱりそういうものを共有するものとかって。 なんかどういうふうにこう始めてどういうふうに広げてきたのかっていうこともいいいですか聞いてはいす聞いてくれる人誰もいないんで<笑><笑><笑><笑>まずでラップでメジャーデビューをしてでそれでも音楽を続けるっていうことにやっぱ破綻したわけですね経済的に食っていけないから、うん、でそれをどうやって解消するかっつったら履歴書書くくせないし日立就職統制とかがあった流れもあってじゃあ社長やるわ 相手企業の社長いきなしやっちゃうみたいな。うんうん、そういうやつは、その。すごい、だってもう短期間で従業員80人ぐらいになるような会社に育てたっていう。う で, ねいうはいうん、で、まあ、それでもうラップすることもねえし、ラップやっても食えねえから、食うためにはやっぱ、社長やるか、うん。で、社長やってみて、食えることにはなったけど、どういうようなマインドになったかっていうと、初めて日本名、高吉聖君っていう日本名を名乗るようになって、うん、よし 日本人よりも日本人らしい在日韓国人になるかコリアになるかっていう形で腹をくくるわけなんで日本名名乗るし、ガンガン積極的に社会に参加していくってなるとどういう気持ちになっていくかというとあちょっとぽあの日本で俺、骨を盗めるって覚悟してビジネスやってるのに外国人の人犯罪とか起こさないでほしいなって思うようになっちゃうんですよ、マインドは。 なんか誰々どこどこで外国人がの犯罪を犯したとかなっちゃうとちょっと待ってくんねってビジネスで多分俺のアンケーとはダメになっちゃうんじゃないみたいな疑心暗鬼になってくるそうなるとすごく言い方選ばないと右翼のドンみたいな気持ちになってきて俺が本当に日本をちゃんとやっていくんだからさそれを邪魔する人たちは出てってくんねえかなみたいななんでかっていうと俺すっげえ犠牲してるから人生みたいな君たちみたいな軽い気持ちじゃないんだ もう近めでんのみたいな、どうしても金稼ぎでそうい う, ような気持ちになってっちゃいある種やっぱりこうマジョリティ側のこういう分みたいなこうこう内内面がきていってしまったところっていうのがある感ですかね。よケス聞いていい？はい、あの関口聖に拡張からなることで、はい、社会がそれを求める部分があるっていうけど実際本当に変わるの？それともやっぱり拡張のままでも。 結果は同じなのか。いわゆる僕は日本名で生きたことがないから、そ, うですよ、ね、そこの変化についてわからないんだけど、うんうん、あえて高橋聖君名乗らなくてもよかったんじゃないかなっていうクッションがここにあるんだけど、どうなんですかだとしたら多分売れてないなと思ってまして、っていうのもやっぱ、外のイメージっていうよりも自分の気持ちを切り替えるために名前を変えてたので、うん、だからその、いい印象になったらいいなじゃなくて、俺が日本人になる。 みんながそれを求めるるんだよねある意味で求めてるのかもしれないですねだからなんとなくうっすらとした道中圧力を感じてて期待に応えたってことなんでしょうね、うん、おそらく、うん、であのやってやるよっていう感じでで孫正義じゃないけどあのまあわかるけどそっち寄りですよっていう形にしちゃおうかなっていうふうに思ってたんですけれどもそれがやっぱりガラッと変わってやっぱあまりにも働きすぎて、うん、まああの。 大切なものを 失, 失ってしまった。っていう経験をしてあったので、お金で買えないものあるんだ。みたいな、うん、で。それは本当悔しいなって超脱線なみたいな。だとしたら生き方変えないともう生きていけないなっていうふうに思って、うん、とにかくお金を稼ぐことっていうのは新聞やってたんで、その前まま。ではラップを新法であって。 ラップじゃ食っていけなかった。お金すげえ稼いで、金だけでも生きていけない。うん、じゃあどういうふうに生きていこうかと思った時に、やっぱラップに関わんなきゃダメだと思った時に、うん、でも歌うこと全然ない。じゃあどうやったらラップに関われるのかなって言った時に、そうだ、俺がラップで使われたんだから、ラップをすることでめっちゃ好きでしたみたいな感覚をみんなに持ってもらおうということでラップワークショップに変えていくと、あ、俺はもう歌うネタないけど、 70億通り歌うネタあるじゃんみたいな、うんうん。でもその人たちは表現を法知らないみたいな。俺はその時のスッキリ感わかる。じゃあそれをやってみようかなっていうところからがスタートだったんですよ。だからもうラップ自分でできないから、でも自分はラップの凄さを知ってるからさせようって。うん、でワークショップをしてった。で、それが今どうなってるかっていうとあの、ラップ自体をさせて、そのラップを次の人とかに持ってって、そのラップを聴かせてみると、 これ多分、僕のことを歌ってくれてますよね、みたいな感じになって。アンサー返します、みたいな感じになって、じゃあ、アンサー返そうっ、つって、アンサーを返す。で、アンサーを返したら俺が持っていく。え、この人って大人なんですか僕の周りにはこういう大人の人いないです。大人なんだよ。すげえ、世の中にこんな大人いるんだ。俺、じゃあ、言います。 もう暴力も酒もやめますみたいな感じで言ったワンサター持っていくとこうやって変わったんですがあっ私の言葉でこんな変わったんですか私絶対このこれ宝物にしますみたいな感じで出会ってないんですよ2人はすごいでもラップでそういう連鎖が生まれするってい う, うでも出会えてるんですよ出会ってないんだけど出会えてるっていうことを実 したくてっ自分が何で変われたのかなって考えたときに本気で関わってくれた人がいたからだからあそんな感じなんだいいねみたいな感じでじゃあ何とかってことじゃなくてもしかしてやべえなみたいなじゃあ今度一緒に行くよみたいなそういう関わり方をしてくれた人がいたんでやっぱ変われたとしたときにあの会えないけど言葉で関わるっていうかだからずっと孤立して一人だと思ってたでもあんたは一人じゃないよって言ってくれる人が いました、ふにさんって。ふにさんがそのことを持ってきてくれました。だから俺変わりますって言ったときに、人は変われるっていうかう、一人の力で変われない。俺ですら、うんうん。すごくルポ川崎でいろんなことやってきて、ふにさんすごいですね。人生のタイミングで関わってくれて変わった人がいた。で、それになるっていうことですね。うん、すそれを俺の方法でラップでやる。 体験したことないですか<笑>あのワーストプをててかライセンス取りまだからね、いねいやい や, い や, い や, い や, いやこれは、ね、だ人生変わるのはだからだ僕思い出したのが、あのね、全部 の, リ, あのリリックを覚えてないんだけども。うん 俺は大人の教授、大人の幼稚園で教授みたいな。<笑>教授と遊びを教授でなんか生安価な人生生きてるんだってことを。<笑>カミングアウトする。<笑>そうだから素晴らしいやつでしで<笑>師匠。い や, い や, いや<笑>それシカイただけじゃなくて実際歌った。歌っ て, 音とってレコーデみんなの前で披露するっていうワクワクなんですよ。<笑>いやだから覚えてないからで、ね、<笑> か, かに。<笑>えー、からでもねそれが。 <笑>あの恥ずかしくないと思える、うん、なんかこう整う瞬間サウナの後の整う瞬間って言ってるんだけど、うんうん、そういう気持ちになって、うん、それがやっぱり生き方が変わるんで、はい、素直になるんなるほどやったほうがいいですよ、うんうん、はい分かりました<笑>ぜひちょっと教えていただきた く, しくしもちもちですね、はい、あの1時間経つんですけれど、はい、なんかさっき、はい、こう溢れ出てきてちょっとラップしたいみたいなことをおっしゃってくださったじゃないですかはいやっちゃいますか、はい、ぜひぜひいや いや、リ h、yeah. r i s s o n i t e n 先はわからない闇。人は悩み。でも降らない。雨の中、俺たちどこに向かうかわからず。交わす挨拶もいつしたかわからん。ああ。言葉、大人、子供。 をつなぐ、この場。つまり、プレイスじゃなくスペース。世の中はプライスに価値をつける。価値負け。で、価値を曲げ。立場で何を発言。何を隠せ。何を隠すな。字の隠すとかではなく、自分の感情を表す。俺の周波数はゆっくりと、この画面上を超えていく。それはまるで戦場。 70年以上前以上だった正常をまたひっくり返す。繰り返す。つまりリピート。ビートはなくても俺のリリックが響く。響き渡る。まるで飛行機が離陸し上空。で、遠く遠く記憶の奥を引き出す。まるでシナボークで祈る。そういう気持ち。まるで俺の言葉は交差していく。 イスラエル・パレスチナの気持ちをこの川崎に降らした。わかるかヘイト。それは自分たちで作ったヘイト。言語を超えていく自分たちの考えと行動。コードネームは FUNI22。つまりフニ。唯一無二。とか言いたいわけじゃない。ただ目をつぶり、想像してみる。暴走がちの東京。どうしようもないよ。 でも内容の内容のことは言いたくないんだ。来たこの売りマダム。金持ってるマダムじゃねえんだ。彼女たちの人生、半生半命。で、半歩半歩歩いてきた半命。なんで、それはダメ、あんで、とか死んねえ。自分たちの手とかではなくて、自分たちがどう生きたいかが重要だぜ。よ。 未来に期待しすぎんな自分たちで作るしかないんだ深刻 化, 化とかすんな自分で変えていくしかないんだでもそれが俺たちの言葉だからその言葉を君たちの隣に置いていくぜふうにはいということで今日はあの即興でラップもしていただきましたがカルチャーから知る朝鮮半島のこと 第四弾として、ラッパーのふにさんをお迎えしました。しありがとうございました。いい次回もぜひ見てください。またね、いいコロナが終わってからいろいろと、食とかいろんな形でまた深めていきたいと思いますので。ぜひぜひまた食屋元にも頑させてください、はい。ありがとうございました。ふれあい館の皆様にも感謝です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、